はい、えー、それではね、早速あのー、ね、バキバキ整体やっていきたいと思いますので、はい、お願いします、はい、ああ気持ちいいですねはい、じゃあこれで終わりましょうか、ね<笑><笑><も>う<笑>はい、っていうお約束ね<笑><笑>はいお約束なんですよはい、うん。ちょっとね今緊張してね力が入った感じがありますけどもね、はい、ああすごく伝わるんですね 筋肉はね正直なんでね。<笑>いやちょっとやってみたいと思います。はい。お、は、願います。えです、ね、<笑><笑>すげえ。はい、ええー。わ<笑>かりました。あ、めっちゃわかりました。はい。はい、え？<笑>首からなったんですよ。こう、そうですね。首のあれですね。はい。すげえ。はい<笑> なかなかもうこれが陰キャのリアクションなんで す, <笑><笑>ですね。反対もね。はい。<笑>ちょっと力こうね抜いてもらって<笑>はい。やばいやばい。びくってしましたね<笑>。<笑><笑><笑><笑>は<ー>い<笑>。マジか。<笑>もう頭がホカホカなってきましたね。はい。えもう少し下の方もね<笑>。まあちょっとねえ右左やったので、はい。あの えー、力抜いてもらってですね、はいはい、この4回目いきましょうか。はいはい <笑> 4回目まままししたたねねね、ねねこんんなななあですすいいいかかがはもう少しちょっと、はい、ちょっとね。はい、で、えー、後ろでこう指組んでもらって。いいそうそうそう こうなるんだはい、はい、そうですねいい感じですね、はい、<笑>えー、でじゃ今度は、えーはい、引っ張るのもねやってみたいと思いますけどもね引っ張るんですかはい、はい、で頭を上げてもらってですねはいこの倒れてね、はい、首を何が始まるやろグイッとねえ<笑>いきますけどもね えーとまあ、首がねこう、はい、縮んでるのをこうぐっと伸ばすそんな感じですねあ、はいまあ、力を入れてもらったらげてまですね。 今<笑>すっげえはいあのこうね首を引っ張ったらね背骨がボルベリートがねめっちゃ伸びてる感じますよ今あると思いますはいやばいや最初きはいはいえっと骨が整っていってますねはいえっ、ー、と、まあ、ね、はい、後ろでこう指組んでもらってあっすかはいそうですねそれでまあ力抜いといてもらってねちょっと下向いてもらって、うんはい はいちょっとなりましたね。はい あ。お<笑>倒れちゃいましたけどね。はい、反対いきましょうかょう。腰からだったんですか。そうです、そうです。終わりですね。はい。やばいやばい。すげえ。まあカメラ目線でもいいと思うんですけどね。はい。 ね、この辺見といてももららったら<笑><笑>ダメなアングルもある、ね、いやいや、いただの生体なんですけどっすね。<笑> いやー い, い, いい骨が来た<笑>、はい、そのまま仰向けになりましょうか<笑>、はい、い気持ちいいですとよありがとではね、えー、ちょっと足もね少し上上がりましょうか、ね、はい OK、まあ、まずね足の指がまあちょっとねこの左、はい、足の方が長い感じはねあるんですけどもはいそうなんですまだねしあの少し歪みが残ってますので、ねはい、確か<笑>いい感じですね<笑> はははんか指 か, らなっか、はい、指ら、ね<笑>はい て, ねはい、<笑>てるですすい、い。足でね。僕<笑>も<笑><笑>どっちらかというとそっち系の人なんですけど。<笑><笑>はい。<笑> いいっすね。はい。こんななるんすか。なるもんですね。だからまああのねえー、短距離ですか。あ短距離。はあやったらこのね足指までこう蹴りを入るようにするとね。あいいですね、ま。ポテンシャルが上がるかもしれませんよ、ね。<笑>はい。ちょっとあの鳥肌が立ってる。<笑>衝撃すぎて<笑>、はい。足も伸ばしますので。ここいいっすね。はい。 おおっしきりパキパキですね、はい、マジかそれちゃってるんですけど、ねはい、これはねあの自分ではその動かせないところを動かすっていうところに、まあ、こういう生態の価値がある、はいね、なるほど、はい、お お, お骨が動いてる、はい、お骨が動いてる これ、股関節動いてるの分かりますああちがります。はい。かねげ、はい<笑><笑>ねはい、えー。 Woohoo!、Cool. No.